どうも、とっちゃんテレビにちです。ええー、とってるところは、えー、僕が今生活するコンドミニアムのリビングですけども。ね、純子。はい。今回、あの、あなた、タイに初めて来ましたけども。はい。どんな感じですか。いやー、最初ちょっと、着いた瞬間とかは、なんか匂、うん、いが違うくて。うん。ほんまに4日間も行けるんかなと思ってるんですけど。うん。楽しすぎて、あの、もう、ちょっぎた感じでしたああ。タイをちょっと、誤解してる人が多いじゃないですか。はい。 ね、あの固定概念というかちょっと先入観というかね、はい、ちょっとそういうのがあるんですけども食べ物は案外おいしいものばっかりで案外おいしいものばっかりはい<笑>あまああのね僕は好きでいっぱい食べるんですけどもなんかそのダメな感じって何かありましたかダメな感じは僕パクチーが苦手なんでパクチー意外だったら全部いけました辛いものはどうですか辛辛いいものはめっちゃんですすけどま、うん、まあ食食べれます、ね、食べれれた、はいあ あと気候的なものはどうですか。気候はもうずっとこんなに気温なんで、うん、過ごしやすい感じですね。今現在この僕らが行くとそのタイはですね今寒気と言いまして雨が全く降らない日が毎日続くんですけども暑さ的には全然大丈夫。です暑さでもちょうど良かったですね。半ズレ半ズ で, でまあねあの夜と朝はちょっとうんどっちかと肌寒いん、ね。 はいうん、交通手段、いわゆるあの遊びに行ったりるするのは、どうですか、ソン・ティウ乗りました、もう安いし、いい感じに、うんうんうん、だと思います、ね、まあね、僕らはあのこっちでバイクの免許も持ってたり、バイクがあったりするんであの、移動は自由にするんですけども、観光地あるビーチロードとか、セ, あのセカンドロードはも、もちろんあの、ソン・ティーで全然大丈夫なんでね。 あの区間もうその前1区間全部で10バーツ片側10バーツみたいな感じでねえ10バーツ35円でございますえ総合的にこれから次次タイに遊びに来た時にしたいこと次タイに来てし た,、うん、したいことは鉄砲を撃ったり拳銃を、うん、撃ったり虎触ったりしてみたいな、うんうん、ガンシューティングとかそうね虎実際の虎をこう触れてみたりしたいとかね虎、はい、と一緒に撮るならまあ シ, ーラチャシーラチャシーズーっていうのがあるんですけど 前で、トラに触れれますんで、ワニとかね、はい、大丈夫なんでね。あと、ガンシューティング、ガンシューティングもあります。あの、そういうパークがあるんで、そこに行けば、鉄砲持ってます。あと、は、その来て見て思ったんですけど、パラグライダー。あ、パラセーリングねあ。パラセーリング。うパタヤの海で、ボートで一発っっこう、わっとこう、パラシュートみたいなやつね。あれはしてみたいと思います。次、また、何ヶ月後ぐらいに行きたいですか、こっち次、ゴレーター、だいぶ早めに行きたいんですけど。うん 3ヶヶ月月後、4ヶ月後ぐらいいですかね。行きたあん、はい、なるほどねそんな楽しかったいやもう楽しかったですねタイはね本当にねもういいとこですよで僕が今生活してるこのパタヤっていうところはアジアの代表的なリゾート地でありましてアジアのハワイと言われるようなところなんでねすごくあのー、のんびり、ね、気候もよく食べ物もおいしく人はどうでした 最初コミュニケーション取トなくて、うん、なんか競ってたんですけど、うん、慣れてきたのでテスやったいっぱい加えて、うん、マスターれるようにはなりました、うん。なるほど。英語はこれから覚えようと思いますか？あ英を、英語英語覚えようと思います、ね。タイ語はどうですか？いやあ、タイに来るんやったら英語よりタイ語。 そんな感じで、ね、は本当に楽しし、いとこですし日本からだ と, とに直行で直行で5時間か6時間あ6時間ぐらいなんで LCC 使うと本当にはすっごい来れるんでねぜひね皆、あのー、さん来てみてくださいね、はい、な何か な, ないですか皆さんにいやもうほんまに来たらわかると思うんでとりあえず来てみてください、うん、ということでした皆さんよかったらチャンネル登録お願いします西木でした